お水出しますか、うん、大丈夫ですかありがとうございます<笑><笑><笑>すっかりさ寒くなっちゃったね、うん、本当です昨日もそのあたりからねあっ、うん、参ったね全然違うんも ね, ね<笑>でも、ま、真夏より出る あ、真夏のほうが出れ、ま、売れます出るのそうそうなんだ、うん、あの、人の出が、そこまで人がフラフラフラしてるからそっか、うん、俺なんかね、冬のほうが出そうな感じがするけど ね,、はいねうん、あまあ人が早くいなくなっちゃうからね、冬はう ん, うん今年の夏は例外だけどね だそうだね、暑かったね、うん、あれじゃうん熱中症だようんあん時もねも う, もうだって目上げしてて<笑>もう指がつってたもんそう両方つっちゃってさ、ね あ, うん、あれもつっちゃったよねもう、うん、あん時苦しくなっちゃってさ、うん、続けてなんて初めてだよ、うん かけいにいらない。お願いします。じゃあ。入れていいでは。はい。はい。はい、ありがとうございます。残してもいいですからね。うん、だって毎日あげてくるんでしょうそうです。残るとこれは、ほら、みんな捨てちゃ、捨っちゃう、言い方はあれだけどさ。うん、使わないから。うん。 ありがとうございました。たはい、いいいいだきままます。すみません、ね。ごうう。しあ、あ悪いね。いつもね。ね。つつも本当にありがとうつ気をつけてて帰っお疲れ様失礼しますもう来ないかな。<笑> そういえばお客さんが小林さん の, その、うん、食べてるおいしいのを見て、えー、それで来る人いるんだよね。<笑><笑> <笑> そ, うん、そう結構ね、うん、そう言ってもらえんでねうーんとおいしそうに食べてるんでどうしても食べたくなるんですよっつってな<笑>そうやって<笑>今日は電話ないけど昨日おととい2回電話続けてあって、うん、その人ね、うん、で昨日も来ておとといはね、えー、電話返入ってた時もうそばがなくなっちゃったんですよ、うん、だから、うん、ここまで来てないんでかわいそうだからね、うん、電話ちょうだいって言ったから。うんうん うん、小林さんの見て、食べたくなるんですよ、ってさ<笑><笑>ありがたいよ、ありがたい ね, ね車叫んだーってって、ええ、バイク来てくれたら寒いのに2日間あっちの方から、うん じゃ裏のハラヤの方かな軽バイトの近くじゃんああそうかもしれないです ね, ね原山の方、うん、結構かかるよねバイクだってやそこからだったらうんねうん二十なんか二十四分と か, そ う,、ね、か, か, る か, かるそうですねかかるかかるようんそれ二十何分でバイクで来たって言ってましたうん、うん、寒いよねねありがたいね、うん だいたい来るとは四時頃なんですよ。うんうん、電話が三時過ぎにあってね。うん、だいたいなくなっちゃう時もあるんでさ、そがうんうんうん。お酒飲み始まる時、初めから儀式で行っちゃうの？それともなんかビールかなんかでまず？最初はね、え、はい、ビールの中瓶か五百で。ああ、はいはい。 うん、もう俺と一緒だ<笑>もう家に帰ってくるまでね飲まないで風呂も我慢してああなるほどね風呂入る前にね冷凍庫に入 れ, 入れといてあねあの冷たいの入れてね、うんううん、分かる分かる、うん、か そ, それから、うん、飲んびりま参っちゃうよね<笑>俺もそうだよそうやっても<笑>、うん、い今はもう それだけ涼しくなった間から、真夏の暑い時はね、うん、帰ってもう暑いじゃないですか。うん、で仕込みしながら一本あの、うんうん。俺は三百五十の一本ね、ぐ、う、ー、ん、って飲んでさ、それで仕込みするの、うんうん。で、それ終わってから、そんな風呂入ってね。うん、また少し。や<笑>って、帰ってからさ、うん、また仕込みするのに、うん。結構また時間かかるんですよ。洗い物とかなんですよ、うん。そうなんですよ。 あとね8時半ぐらいになっちゃうかなだからあ、うん。それで夕方4時か5時ごろ出てくるから、<咳>うん、その間ね冷ますのを考えながら飲まないとさ、うんうんうんうん。寒い分じゃってね。ねうん。 マイク飲みたくてしょうがないんだから、うん、帰ったらね、うん、<笑>飲んでってだめだ ね, だね<笑>やっぱり仕事とかしないで、全然動かないで飲むのと、こうやって動いてから飲むのと違うよね、うんうん、やっぱりね、うん、一口目がビールは美味しい美味しいよね、まずお疲れさん、お疲れで<笑> ラーメンの食べたいです。何人さん食べるの。一人。一人。一個。一個。はい。何ラーメンがいい。何ラーメンが。ありますか味噌汁は醤油あるよ。醤油、味噌だね。味噌か。いや、味噌ね。いい味噌って何麺ですか。細麺ですか。な何麺も一緒。何麺も一緒。はい。味噌だね。味噌、味噌、味噌。味<笑>噌でいいよ。はい。はい。こう、めっちゃうまいってしょなんですよ。